今よりも痩せるスピードを上げたい人におすすめな毎日たったの20秒朝晩するだけで痩せられる大事筋トレというのを紹介していきます今回の動画を最後まで見てもらうことで今よりも確実に痩せやすくなって気になる部位の脂肪すっきりしていきます最後までやり方と実践一緒に行っていきましょう はいさんこんにちはタートルです。今回ですね、朝晩たった20秒やるだけで今よりも確実に痩せやすくなる大事筋トレを紹介していきます。1日の始まりの朝、そこで筋肉を10秒でも使うことで1日活動的に体が動きます。その結果消費カロリーが上がります。そして寝る前、寝る前にもう一度筋肉を使うことで寝ている時の筋肉の減少、 そこをできるだけ抑えることができます。朝晩たったの20秒ずつです。必ず時間があると思います。そして朝行う場所、夜行う場所。布団の上で OK です。ベッドの上でも OK です。ただ、手足を広げて大の字を作るので、もし近くに何か物があればあんまり大きい大の字は作れないかもしれない。だけど、それでも大丈夫です。しっかり筋肉を使うことができます。 なので、しっかり、やり方を見ながら、真似をしてください。そして、ポイントがあります。それは、首を痛くならないようにする。腰を床につける。この二つが、クリアできないと、しっかりエクササイズが効きませんので、この二つをね、まず、改善する方法としては、行う前にできれば、首のストレッチ。腰を丸める腰のストレッチ。 この二つをまずできれば行った上で大の字をした方がいいです。ですが、その二つをしなくても腰が床につく、首が痛くない、そういった方はいきなり朝晩行っても OK です。ですがもし痛いかもしれないっていう方はね、今から一緒にまずその二つを行って大事筋トレをしていきましょう。いきます。やり方は簡単です。まず首のストレッチ。下を向くことは多いと思うんですけど、上を向くことが少ないんですよ。 そこで上をしっかり向くことで首のストレッチができます。上を向いて10秒キープです。いきます。姿勢をしっかり正してください。スタート。1、2、3、肩しっかり落として。4、5、6、7、8、9、10。オッケー。そして腰をしっかりつけるために腰のストレッチをします。 膝をしっかり抱えて揺れる10秒いきましょうしっかり抱えます 12345678910OK、OK、今の2種類で首が伸びた感じがするまたは腰が伸びた感じがする 違和感を感じる。そういった方は硬かった証拠です。ですので、これも加えてやってください。そして、大の字、筋トレ。2種目、やっていきます。そばにスマホを置いて真似してください。まず、うつ伏せの状態で足を広げます。そして、親指下向けて、二の腕上向けます。これで大の字を作ります。これで、このように、小指を上向けた状態で、 膝を伸ばして、お尻を締めて、もも裏を持ち上げる感じで10秒キープです。できるだけ体を上げます。行きましょう。スタート !1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK! 今ので、 体の背面全体の筋肉を使うことができました。今度は前面を使っていきます。足を広げて、親指を上向けます。これで頭と背中を起こし、足を上げてキープです。頭を起こした際に首が痛くなる方は無理をしないでください。痛くなる手前で降りてください。痛くない方は10秒キープしてください。そして 腰が反れてしまうと腰が痛くなるので腰が反れないように注意してください布団やベッド柔らかいところでやると腰がつきやすいのでしっかり腰が反れないように10秒やっていきましょうまず上体を起こします親指上足上げてキープですスタート12345678 お疲れ様でした今ので体の全面全体を使うことができましたたったの前後ろ合わせて20秒これを朝晩やってみてください体の力は神の7秒と言われていて7秒間以上しっかり力をグーッと入れることができれば筋肉というのは意外としっかり使われていると言われていますなので10秒間キープするだけで体が温まってい 筋肉が活動的になって、代謝が上がって、一日体が軽く過ごせることができます。ですので、朝晩、各20秒ずつ、毎日続けてみてください。結果の報告は、動画のコメント、または、Twitter で、タートルフィットネスとハッシュタグつけてもらって、経過をできれば報告してください。Twitter の方ができるだけコメントを返してます。ですので、説明欄に Twitter のリンク貼ってます。よかったらフォローしてもらって、 DM ではなく投稿で「ハッシュタグタートルフィットネス」とつけてもらって載せてくださいただの20秒ですよ体が変わっていくことが分かりますので経過の報告お待ちしておりますそして各種 SNS インスタ TikTok などもやってますよかったら説明欄からリンクのフォローよろしくお願いいたします頑張った方よかったらグッドボタンコメントもお願いします今回もご視聴ありがとうございました